まだの春の元気祭りご開催本当におめでとうございます我は総務理由まだお世話にお話ししいますただ熱く楽しく目一杯ぱいおそこになるおばを演出させていただきます温かい目で完成のほどお待たせをよろしくお願いいたします <音声>はっついにね我はその結成し急にして再結成した山あり谷ありのあざこたでございますただ何かを持って踊りたい皆様と4分10を楽しみたい その気持ちだけは、どの連にも踏まえません是非、ぜひその熱い気持ちを見ていってください是非風の舞い、竜の舞い、の舞いに立ち行くそして、心で舞いさせてい ーはっいよっそうそうそうそうそうそうそう。 叶璨 ハけハけハけハッハッハッスイスイハッサクイ チ, クチこうやっイッハッッサクイチクイチハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハたハッハッハッッ スイスイスイスイ。 ありがとうございました。